繰り返される退治繰り返される拒絶繰り返される友の声辞書「神聖の章お前は一体何なんだ友達だ。 お続き、かぐやこの人があの陸道船員の母こやつら二人羽衣と羽村いやインドラとアシュラか違うよ母さんやつらはナルトとサスケ。 二人の転生者さ黒ずつ。あいつ雰囲気が変わった<笑>ようやくだよようやく母を復活させ母のもとに戻れたてめえは一体何者だ子供さ母かぐやのねどういうことだ 貴様らは知らないだろうが母は封印されたのだその陸道仙人羽衣と弟羽村の手によってな俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ母の復活という使命を抱いてなんでおじいちゃんがそんなことを封印したのは中備だろ お前は十尾のことを勘違いしているようだなあれの正体は真珠だけではない母自身でもある何これは羽衣すら知らぬ真実だそして母の復活のために俺が動いていたことも十尾は家具屋だったそれが真実だとして その封じられた母親を復活させるためだけにお前はマダラに近づき利用したというのかその通りだまるで奴が俺を作り出したかのように思わせ影として活動し無限つくよみへと導いた。 大量のチャクラを集めることができる無限つくよみこそが母を復活させる唯一の方法だったからなまあもっとも俺が利用したのはマダラだけではないあらゆるものを利用させてもらった弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽りやつの子孫 ウちハイチ族も俺の思うがままに操作した人も意思も伝承も歴史もお前は本当に全てを利用したというのかそれが俺の存在理由だからな母のいない間の全てを記録しその間を俺が作ったそう つまり貴様らが歩んできた道は忍びの物語は母が復活するための物語だったということだなると、そんなに睨んでも意味はないぞね母さん<笑>ああそうか。 ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けどやつらは敵だよ。母さんのチャクラを奪った。ね。そう。その通りだ。お前たちが憎い。 来るぞとんでもねえのが、はああ羽衣羽村お前たちはわらわの者 も, もう一度チャクラを一つにするなど分かってるなおっ俺たちでもう一度封じ込めるやるぞ がれる甘、ま、い, い, い。 宇宙惑星らを潜水圏 勘違いだ母はまだ実力の半分も出していないヤク<笑>ハーレムの呪術に 絶対 に, <音声>に空間を変えると。お母さんとお前たちとでは力が違いすぎるのさ<音声>のさっさと呼べ今泣くにしてやる。 オビトが覚めたかカカシか 俺は死んだはずじゃ簡単に説明するよ、うん、チャンスだよ母さんうそうかそんなことがしかしどうやってそのカグヤってのを止めるそれは俺とサスケが消えた 影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろう。動けねえククソそいつらはお前が手を出していいものではないあいつオビト ゾロロとみ、うんなアマテラス脱出するまでまだ時間がかかるなそれまで俺が奴の動きを止めお前一人に行かせないよ俺もやる私もやります少しぐらいなら。 チャクラを分けられるし母さんあいつら放っておくとうざそうだ先に消しておこうよナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜くそれが今の俺にできる精一杯だそしてこれが俺にできる最後の償いかかし ラ、援護を頼む死ぬとこないの体でチャクラもないそんなお前に何ができるの<笑>何もできやしないのさ何かお前は大切な人を亡くし夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ 最速のお前が神の前に立つなよバカすなりだ俺は確かにお前の言うとおり社会を切り返しおまけに多くの過ちを犯した罪人だだがどんな失敗の人生でも少なからず光を見せることはできたそれはお前なんかが気づかないちょっと小さな光だが。 俺死んでも守らなければならない光なんだクズの割によく吠えるならすぐに潰されるくせにクズはクズなりの考えがあるそれに俺を支えてくれる奴がいいそう簡単に もう一度選択を与えただからお前たち2人はここで終わりでるべきではない死にくないの虫けらが立ったところで結局は何もできやしないのか分かっているだがそれでもやらなければならないことがあるんだよ かったっこっからは俺たちもやるってばよ 死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね母さんもうあそこでやっちゃおうよそうね<笑><笑>ここは超重力の空間か体がおめえだがヤツもかなりのチャクラを消費したようだな 大丈夫かい、母さんさっさと終わらせて、この空間から出よう<笑>もはや俺に奴を倒せる力はないだったら、やるべきことは…ナルトとサスケを、死んででも 守り抜くことおい<笑>トお前<笑>かかしお前は当分こっちにいろあいつでなっ ななぜ<笑>なんて顔しやがる俺はこれから向こうで凛と二人っきりになれるんだお前は邪魔なんだよカカシオビトお前には色々いろいろと教えられたなお前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろうだがそれでもお前は変わることなく その人道を貫き通せまっすぐ自分の言葉は曲げないだったかそれでいいなるとお前は必ずほかになれああそして カ, カシオビト お前はすぐに来るんじゃねえぞ最後まで生きろなんだなんだよカカシそんな顔するな こんなクズ相手にそんな顔するなよ<笑>なんだこの感じ俺のうちに湧き上がるこの気持ちは<笑>そうか俺は嬉しいのか最後にお前と共に立てたことが。 来任の俺に慈悲の感情はいらないよカカシお前が見送ってくれればそれで最後までありがとうないか<笑>死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって 本当にバカな奴だな俺の友あらうら、ん、シャリンガンだとどういうことだお前の目は奪われたはずじゃお人と最後に託してくれた力だ あのゴミ虫野郎の帯とめ最後の最後まで邪魔をけど大丈夫さ母さんあいつらなんてわらわのものだその力はわらわのものか母さんわらわのチャクラ<笑>落ち着いて母さんまずい やっぱりチャクラを消認しすぎたんだ母さんが正気を保てなくなっている無駄に勝手に使いおってこれ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さ 人ありがとうお前に借りたこの力であいつらを世界を守る 大丈夫かどうやら限界が近いようだだがさすがのやつもあれだけダメージを与えればえ何あれあれってば 俺のの後ろの弾かでも大きさが違いすぎるあれは<笑>大丈夫かい母さん<笑>もう俺の声は届いていないまさかこんな母さんを見ることになるとは<笑> 破産したチャクラどもなどにあ、なに上だ。落下し始めたのかチャクラを一つにチャクラを一つにお前たちは死んでそして母さんに吸収されるんだ それがお前たちに残された。終わりの道。詰まるところ忍びという。歴史の終わりだ。あると。助けさくら奴の言う。終わりの道とやらを歩く気は。これっぽっちも当然だ。 忍びの歴史ってのはいろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてるすげえ重いもんだてめえらが手出していいようなそんな軽いもんじゃねえぞ終わらせねえ忍びの歴史は俺たちで守り抜く忍び風情が いくら吠えようが貴様らに未来はない消えよこれで最後だやるぜサスケ u さくらちゃんうん行<笑>け しぶとい ななななかなか倒れねえす暇がああったたらを攻撃しまり、はい、残されたは少ないんだぞ待まるまるまるうえもう黒いのが目の前に分かった、うんうん、もうのがのに攻めて攻めまくるし攻め ここまで何なんだよお前たちどこにこんな力をてめえは俺たちを甘く見すぎなんだよそんな面じゃねえぞやだぞえ、どうだぞえ、どうだぞ キサマラ。 準備はいいな。ああくっ 嘘であるわらわがこのような分散した桜どもに破れるとは う, ーうーんなんていうのかなお前らの第一印象は嫌いだ。 大好きだ で、全部終わりだってめでたしめでたしな雰囲気になってるけど私たちってどうやって帰るのよあそういえば安心しろこのことに気づいた陸道の力で戻してもらえる 4人とも無事なようだなリ陸ドのおじいちゃんこれってばっていうかなんでここにいるんだあの精神空間で2人のチャクラを少し借りていたのだその力を使いしばし現世に戻らせてもらったお前たちをここに戻す必要があったからなナルトサスケ そして桜とカカシよくぞ世界を救ってくれたここにいる誰一人かけても母を封じることはできなかっただろう特にナルトにサスケお前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすらかなわなかったこれからもおじいちゃん それ以上は何も言わなくてもいいってばよそうかよしではこれからのことはお前たちに任せることとしわしたちはそろそろさるとしようこれより江戸天聖を下実する共に戦ったものであっても いつまでもここに残すわけにはいかん光が先ほど仙人様に言った言葉信じておるぞこの葉隠れを認可を頼むわしらがやるべきことはもう何もない猿の言うようにあとは後の者どもに託すとしよう 行くのか あ, あお前も共にな結局俺の夢はついえたお前の夢はつながっている急ぎすぎたがまだら俺たちの代で 夢を完成させる必要はなかったのだいかに後ろをついてきて託せるものを育てるかそれが大切だったいずれにせよ俺たちはもう死ぬ次はあっちで杯をかわすとしようぞ戦友としてな 消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ誕生日おめでとうあ<笑>えっとサンキューほんの少しの間だったけどお前が立派に成長してくれていることよく分かった。 クシナに色々伝えておくよお俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ好き嫌いしねえで色々食べてんだ風呂もほぼ毎日入ってるしたまに木の葉の温泉に行くしみんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけどそれに友達はいっぱいできたんだみんないいやつなんだそれからと とにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけどそこそこ頑張ってんだ夢だってちゃんとある俺っては父ちゃんを起こすおかげになる絶対なるからなあっちで母ちゃんにも伝えてくれ俺のことは全然心配なんかすんなってしっかりやってんだって分かった 全部しっかり伝えておくよかくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次人海大戦は終結した光となり去ったもの残されし者 各々のの思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。 繰り返される退治繰り返される拒絶繰り返される友の声辞書「神聖の章お前は一体何なんだ友達だ。